だよーなあよい見て見て見て見てちょっと見てこれを楽しみにさ今日頑張ってたわけさじゃーん見ておばからねもらったのえー、どれどもえー んことないいっぱい今日はちょっと慣れた味がいい<笑>あどうしよう朝日にしようかなもう朝日にする朝日にする<笑>すごいいいでしょ幸せボックスなのじゃんはあ本当に疲れちゃった<笑> それじゃあ、今日もお疲れ様でした。乾杯。お<笑>いしいよ。幸せ。ああ、本当幸せ。私たしの三十九。ああー、仕事だったよ。今日は。 ちょっと昨日も食べたんだけど、あの2人前からしかあのデリバリーできなくて、昨日1人前分食べて、もうまた昨日と同じなんだけど、もつ鍋を食べるよ、もう茹でるだけ、さくっと茹でていこう、もつ鍋ガバイってところのデリバリーなんだけど、美味しいの。 こんな感じもう煮込まれるの待つだけで、とりあえずスタンバイ完了あ、脱ぎ捨てたパジャマ<笑>これはきゅうりときゅうち私ね、クタクタ野菜の方が好きなのだから今日はグツグツしながら よう と, 思ってとりあえずキきうん。うんうんうんうん できたー。いい感じ。よいしょ。いいね、なんか鍋の季節だね、もう。よいしょ。それでは改めまして。乾杯、あれ、あとさっき乾杯した。 もうし忘れてるぐらい疲れてるねやばしてないよねそれでは今日も明日は<笑>それでは<笑>それでは改めまして乾杯<笑>いただきます見えるこんな感じそうウインナーもね追加したの すごいブリンブリンのさブリンブリンのもつが入ってるんだよ見て美味しそうでしょニラたっぷりだしそれではいただきますもつ鍋ってもつ一個で大量に野菜が食べれる この1週間びっくりするぐらいなんか何やる気がないっていうか気分がめちゃくちゃ落ちてて何に対してもやる気がなくってやばかったんだけど仕事はやってたけどねご飯も作りたくないお風呂も入りたくない掃除もしたくないなんか何もしたくないみたいな。 季節の変わり目だからかななんでだろう、うんー、うんそうやる気がなくてやっと今日今日から元気になる 始めたことといえばねあれ、髪の毛バサバサな、じゃない<笑>多分動画見ててみんな知ってると思うけどバサバサだからあのね洗い流さないトリートメントをつけ始めたよ<笑>どう三<笑>日に1回ぐらいつけてる<笑>前につけなきゃダメかなやっぱ見て見て<笑> 1つ1個です。すごい大量に野菜が食べれる。 だけだと疲れちゃう。<笑>うん、すごい暑そう。すごい大きいの。 野菜好きなのほらすごいキャベツもくたっとしてきたうんいい感じ。 減ってるから今締めのちゃんぽん麺がめちゃくちゃ楽しい大切に食べる<笑>お腹鳴ったんだけど聞こえたグーちょっとびっくり私お腹減るとお腹鳴るのすごく鳴らない人が羨ましい ほんとにグーグーなっちゃうの。も止まらないの朝一に打ち合わせがある時とかまた夕方打ち合わせがある時は、まあ、朝ごはんしっかり食べたりお昼ごはんしっかり食べたりしてお腹ならないようにすごいしてるのとなんかなりそうだなっていう時は。 ちょっと甘い飲み物を買っていつでも飲めるようにして打ち合わせで臨むようにしてるこうしないと本当にほグーグーグーグーなるの。だからもう会議の内容とか集中できなくて「おな鳴らないで鳴らないで」ってずっとやってるから<笑>仕事にならなくなっちゃうんだよね 同じ方いらっしゃいます。<笑>辛いですよね。あ<笑>、はあ。ほっとしてきた。お腹が満たされるとほっとする。 よっちゃんかでもだ。 うんおいしいわ明日からまた1週間か頑張ろう何か減ったうんちゃんぽん食べたいちゃんぽんね 結構おもつ残しちゃったこれはこれで明日いいおつまみになるねいい感じメール OK いい感じちょっとこのままもういただいちゃういただきます ぽいあ熱々のちゃんぽん麺ウインナーウィンナーの貸してる<笑>今日もつよりウインナーの気分だったみたいもつの締めのちゃんぽん麺は胡椒かけた時好きなだけどやっぱ味なのちなみにスープが。 うん、うん、うんうんうんうん、ああ私分かったんだけどお腹減りすぎてまずもつよりも麺が食べたかったみたいそういうことだ<笑> 先にもうこのあとだからまたもつが食べたくなったらあのグツグツやって<笑>食べるわ。 今週でもっと元気取り戻すわ私なんで元気なかったんだろうぐらいの1週間だったから。 ちゃんとお料理とかして<笑>一回生活を立て直します<笑>乾杯あおいしい乾杯 そう今日もなんかチョコ食べたいみたいね私カプリコねカプリコのちっちゃいやつでしょあとこれは<笑>冷蔵庫で私こうやって冷やしてる、ね、これは海苔のなんかスナック私はもうこれはちょっとタイプではなかったからあとはもう定番の鮭とケそとか。 だから今日何の祝日なのね本ほんとに何の祝日なの、ね、スポーツの日へえー、ずっと家でいて椅子の上にしかいなかったわスポーツかそっかスポーツの日かう ん, なんか酒飲みの日みたいなのがあったらいい<笑> 手のいいなお腹が減っちゃって今とりあえず作り置きのスープ温めてそこに何かの麺を入れようと今火にかけているところえー、どうしようちょっと本当にお腹が<笑>お腹が減りすぎてどうしようってなってる こんな状況です透明を入れますこんな感じもうごめんがね、みっちり入ってるの<笑>ちょっとこのレモーリーブール持ってきた。とりあえず今レモーリーブオイル入れて 麺が伸びちゃう。急がないと。乾杯い。いただきます。うん。うん。 あったまるうんも う, まく う, うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう